演武開演どうも私のつれづれなる日常演武さんですよねはいそのいうわけで本日はこちらこちらローソンのティラミス商品3種類がございてありますまずこちらのお抹茶ティラミスロールケースティラミスパンこちらのチーズみたいなおちもちお抹茶テレビミスこの3種類がございてありますティラミス あのホースがいいんですよねでも今日はその肉はただのティラミスじゃなくてパンとかケーキとかお餅とか色々入ってますね最近はティラミスもほんといろいろですではまずこちらのお抹茶ティラミスモチーフから食べたいと思いますでないとお抹茶が食えちゃいますからね途中で味を変えたいんですよね中身はこんな感じですねちょっと大福っぽいというか何というではいただきます この小ささで、これだけほろ苦いって、本当にすごいです。抹茶の風味もいいですね。いや、抹茶の主役か。次はピラミック、パンです。ピラミックみたいなパンってよくなんでしょうけ、ね、ど、上のここはパウダーで大丈夫かなって。こんな感じです。ね虫パンみたいなん。感じにしますけど、 見た目に反して、あの必死神みたいなのがないんですねなん で, で見た目に反して、どんな判断をするのかって思いますか中身はこんな感じですねティラミスのあの好み苦いココアの香りがしてきましたねではいただきますうんティラミスとはちょっと違うかなでも風味は確かにティラミスですねいやどっちなんだよって突っ込まれそうですが<笑>はい、こちらラストはお待ちしたティラミスロードケーキ ローソンお得意なロールケース今回は巻きかきラミックをちょっとひねった感じになりますねおっと、ね、表面のこのラミネートって言いますかそういうのにもちょっとひねりが入っていますね葉っぱが入っていさすがに葉っぱが上に乗ってないわけではないですよねでははいこんな感じです生地はではいただきます 最初に食べたこのモチーズティラミスお抹茶ティラミス抹茶はじゃなくて、お抹茶ティラミス抹茶じゃないお抹茶ティラミスはもっちりとした周囲の牛ひのになっておむとちょっとほろ苦ーい抹茶クリームとチーズの酸味がその中にふわっと広がっていってとても美味しかったしかもちょっと、ちょうどいいサイズで食べやすかったのでいいですねあのサイズでここまでの抹茶を感じられるのは本当にすごいと思いましたのでこちらを定数とさせていただきましたそして2つ目のこちら ティラミスパン、こちらは本当にティラミスみたいな味わいのあるチーズクリームと、ちょっと最初見せられなかったんですけど、コーヒークリームも中に入っていて、上の方にクッキー生地があって、ココアのほろ苦さもあり、普通のティラミスとはまた違った美味しさがありません、ね、ただ、ちょっとクリームとかココアパウダーが手につきやすいっていうのが難点なので、ちょっとパンにして食べるには向かなかったかなという部分もあるのですが。 純粋に美味しく感じることができる変わり種ティラミスだったのでこちらの点数とさせていただきますほんとあとは手の部分汚れにしてくださいなんとかなればねで最後に食べたこちらのお抹茶ティラミスロールケーキは最初食べた時はちょっと抹茶の風味弱いかなと思ったんです食べ進めていって抹茶エスプレッソソースにたどり着いた時に抹茶の香りが一気に広がってきましたねクリームはどちらかというと食感なのですが エスプレッソの風味はそれをいい感じにカバーしていてとっても美味しそうですマスカルポーネクリームも抹茶を邪魔しないほどよいさっぱり感がありましたのでこちらの点数とさせていただきますどうでってよかったかなでもこんな風に食べてると時折イガでそんな時にはそんな時にいいのがこちらソルマキー腸液プラスまあ普段からこんなの持ち歩いてるわけじゃないんですけどねなんで時いかってのうとあのがあるんだろうって感じです まあちょっとケアも必要ですからね自分お酒は飲めないんですけどでは、こちらで飲んでケアしたいと思います食べた後はしっかりケアってそういうのは毎回やらなきゃ意味ないですよねなんで今回限ってやってるんだって突っ込まれそうですようやくは口に逃がしと言いますがちょっと苦味がやっぱりありますね薬なってね薬…あ、市販される… ような、ああいう薬とはまた違いますがなので、ちょっと人を選ぶ味かなと思いますまあ、薬の味の量表をしても仕方ないのですが、なので、ちょっと飲みにくさはあるかなということでこちらのテイストをさせていただきでも、効果は期待できそうですねもうすようやくの精神でなんか、辛抱しない<笑>七福神参り、砂漠で今日の終わり決定